よく英語ではこう、ウォーク・ザ・ドック、犬の散歩で、ウォーク・ザ・ドック、ウォーク・ザ・ドック、ウォーク・ザ・ドックとか、シャッツ・ザ・ドシャッツ・ザ・ドっていうふうに教えます。裏拍から、ワン、ツー、スリー、ウォーク・ザ・ドック、ウォーク・ザ・ドックっていうふうに演奏するのが普通ですね。で、えー、ポイントはですね、えー、っと、最初の1個目、これ早くなってくるとみんなありがちなんですけど、このチッチチン、チンチチンチチンチン チ, ン チ, ン チ, ンチンって言いがちですけど、チッチン チ, ンチン。 タ, ー タ, タンウォークタドクでウォークとウォークタドクウォークタトークが分離しちゃう人がいるんですけどここが3連打こうイメージ的にはトントン ト, ントントントンっていうふうにつながっていくということは1個目にいかにこうリリースすつ離しちゃう1個目で切って握っちゃったらこれ握ると音は短く切れるのでレガートっていうのはつなげるという意味ですねだから切るんではなく切ったイメージ。